you、oh. o t i to able to do t h I'm not o i n e able to do を信じ祈り続ける人歌う人も舞う人も先はゆばりのあの月の心にかかる雲が聞こえますりっ<音楽><音楽><音楽> 袖向こうあなたの涙がキラリキラリゆるばり男の武骨さよ別れた後にほろりほろ り, ほり若やり揺れる心にでも男も泣きたい時は女も泣けない 「たもただこの」 どんどんどんあんどんん さあ、続きまして、今度はフレッシュな、えー、